はいおはようございますラスカルでございます本日はですね馬辛タンメン本村さんという通販サイトでラーメンを買わせていただきまして購入した商品がこちらでございます炎のリミックスこちらが3色分とホムラのカラフトを購入させていただきました今ねあのホムラのリミックスの方がラーメンなんですけれどもこちらのホムラのカラフトというのが丼物 の, の えー、辛いてりましてでそれに合わせてねいろいろちょっと具材を買ってきましたんで今回はそれと合わせて食べていこうと思いますで今回ね買ってきたメニューが温玉味玉うずらとネギに納豆で刻みネギに炒め野菜としてもやしミックスを今回は用意しました今回切るのはこのネギだけですね白い部分を使ってあの細ネギ、白髪ネギっぽいような 細いネギをね、ちょっと切っていこうと思います。はい、今日切るのはね、これだけでございます。今日はね、麺量少ないんで、寸胴もね、すり鉢も出番はございません。<笑>まずはこの圧力の方でね、湯煎をしていきますんで。リミックスのスープを投入しまして、お湯が多すぎまして。 一旦捨てますいいよそしたらこれでお湯を沸かしていきますはいそしたら今ね湯煎したスープと丼のあんは温まりましたんでこれは一旦またね麺を茹でるようにお湯を継ぎ足して再沸騰をさしていきたいと思います再沸騰を待ってる間に本日もこちらを。 今お湯の方がサクッとしましたので麺を購入していきたいと思います麺はねこんな感じですねこちらの麺の茹で時間がね6分から8分ぐらいなんで今回はね6分で茹でていきたいと思います、うん、6分スタートとしっかりと混ぜながらこの間にちょっと野菜を炒めていたきたいと思います まあ、普通はねあのもやしくたくたなやつでもいいんですけど今回はねちょっとシャキシャキの炒め野菜を合わせたいと思いますまずはごま油と炒め野菜をでほんのり味をつけたいのでこっちににんにくとこっちにお醤油をその感じ ご飯を持ってきますそしたら先に丼のあんをかけちゃいたいと思いますうまそう。はい茹で終わったら麺を移して 麺移してこれ全然スープ入んない臭いなやっちゃいました<笑>スープをざっと炒め野菜を加えて白ェラガネギをドンとあのうずらと味玉をネギ、ね、を上からざっとこっちもねまんべんなく 開けてあげててど真ん中にトトンと温玉をはいで今こんな感じで両方できましたんで向こうに持ってって食べていきたいと思いますはいってことでね今こんな感じでメニューの方が完成してこちらの部屋に移ってきましためっちゃうまそうな匂いがしてる<笑>ちょっと僕辛いもん大好きなんで。 もうちょっと、よだれがね止まらないんですけど早速ね食べていきたいと思いますいただきますと器小さすぎてスープが入らなくてね多分ねスープは足らないんだけど量的には<笑>うんやうーんうーんうまーい<笑>めっちゃうまいちょっと麺もいかないといいよっ みつみつすぎてちょっと麺がほじれな い, いやくじゃいや麺めんこんな感じ。 お豚感がすごいね、うん、あ炒め野菜にしてよかったうんうんうわ。なんだろうなんて言うんだろう いろんな味噌実際は使ってるんだと思うんですけどやっぱね豚骨のマイドさが際立っててあの白味噌のまったりこうまろやかな感じやっぱねベースはねまあ辛いのは辛いんだけど豚とね味噌がベースなのでめっちゃうまいねこれ本当に味噌かなベース合ってるかな<笑>うん ね、見た目的に知ってる人はあれって思うお店もあるかもしれないけどちょっと違く て, てかちょっとっていうか全然違うどっちかって濃厚の辛味噌豚骨みたいのに近いのかな感覚でいうとちょっとこちらのホムラのカラフトも食べていこうかなちょっと見えるかなこれうまそうよっこじゃ うんあんあうまい、うんうんさもうんうんうんうんうんうんうんうんうのうなうんうんうん2つともね辛いものが苦手な人にとってはめっちゃ辛いと思うんだけど 辛いもの好きにはちょうどいいとかもしかしたら物足りないぐらいのいい感じのレベルどっちでも食べられるようなまあ辛いのが苦手な人にはねあの卵をトッピングしてマイルドにしたりとか辛さが足りないっていう人は、まあ、唐辛子とかをね自分でセルフトッピングしておい辛み<笑>っていうのかなをしても全然いいと思う見えるかわかんないけど見えるかなこれとこれ温玉をゆっ うまそう<笑>これにちょっと納豆も絡めてちょっとね見にくいけどもう絶対うまいやつなんだよね<笑><笑>絶対うまいやつだっ た, <笑>やった間違いないね<笑>うん ちょっとスープ減らした分これ急いで食わないとやばいわもうちょっとね混ぜそばみたいになっちゃってる<笑><笑>、うん、<笑>でもやっぱねこう食べ続けてると。 唇はね、かなりビリビリしてくる。 ね、辛いもん好きな人は絶対に食べた方がいいうんちょっとこれ追加でよいしょ温玉いや ちょっとね、この味付けにはこれが欠かせないかもしれないー、はあ、あううめカメラ越しで伝わるか分かんないんだけどやっぱね唐辛子すごい入っててもう新陳代謝がね今爆上がりしてて汗がね止まらない。 辛いもの食べてる時ってこういうのがいいよねあ<笑>なかなか辛い<笑>そしたらちょっと味変にごま油を丼の方にねかけていきたいと思います いい香り<笑>うんうまこのごま油の味変ねちょっとやってほしいかももともとね味が濃いめなんで最初からかけちゃうと後半ね重くなっちゃうかもしれないんですけれどもそれこそ中盤とか終盤ぐらいの時にごま油かけていただくと結構ね香りとかも 一気に浸ってまたね食欲が湧いてくる感じなんでぜひねこれは試してくださいてかちょっと待って汗止まんないんだけどあっちあ あ, あ, あ飲み終わっちゃったああこっちの丼の方は 完食でございます。<笑>びちょびちょじゃない。大丈夫。<笑>はい、こちらも完食でございます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今どちらも食べ終わりました。両方ね、めちゃめちゃ美味しかった。 僕もね、辛いものが好きなんで、家でもたまにこう料理で辛いもの作ろうとしたりするんですけど、なんかね、こう納得いくものが作れなくて悩んでたんですけど、これがね、家で食べれるんだったらもうこれでいい。<笑>ぐらいめちゃめちゃ美味しかった。またね、 今回買ったこちらのメニューの他にももっと辛いのもあったりとかいろいろね別メニューもありますんでぜひ一度ね概要欄に記載してあるこちらの旨辛タンメンホムラさんのホームページをぜひご覧くださいそれでは本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねっシャワー浴びてきます<笑>